くださいこちら、ビ、はい、ックスのど飴喉のどに潤いピーチというものを舐めてみたいと思います、対象製薬の商品ですね、ピーチさらにポリフェノールも入っるみたいですね、ポリフェノールってちょっと紫のイメージがあるんですが、ブドウいやない桃にどうやって配合したのでしょうか、そ、まあ、こ, こは考える必要はないか、うん、ちょっと待ってくださいね、あ、いた。 中はこんな感じになってます。まあさすがにのど飴一気に舐めたりはしないので、もちろん舐めるのは一粒です。でちょっと見えにくいかもしれませんけどこんな感じで薄くピンク色になってますね。では舐めています。チャンネル登録よろしくお願いします。確かにスッキリはするんだけどなんか思ってたのと違うな桃が。 ダブルポリフェノールというのはミントのポリフェノールと緑茶のポリフェノールが含まれているみたいですねポリフェノールでいうとコーヒーを思い浮かべるんですがそれは違うんだとまあポリフェノールについての感想はこの辺りにしておいて舐めた感想なんですけどちょっと桃の甘さや酸っぱさはあまり感じなかったんです、ね、どっちかっていうとミントの清涼感の方が強いですなのでピーチの味の飴と考えての舐めてしまうと な部分がありますねちょっと思ってたのと違ったのは残念ですもうちょっと桃の甘さも感じたかったですね清涼感あるのですっきりはするのですが名前分けしている感がありますのでこれはこちらの点数とさせていただきます決してまずくはないんですよねそれではアイスクリーム血まなこになるぞ探してんど何をん何味を探しているのでしょうか